人になりたいな僕らしい人になりたいな」「望むならそうすりゃいいけどさ」「でもそれって本当に僕なのかい」「子供だましな夢一ひとつ」「こんな僕なら死ねばいい」 自信くずら